ーームでええててまますすすすけど<笑>お母さんすげげハンドルルねク<笑><笑><笑>したたミラれれる<笑><笑>アルトワークスがよっ<笑>怖いよ。<笑> 給油させておいて私は鶏カバを食べたいと思いますおー音が回ってる<笑>ちょっと今コース上に、えー、残ってるので 大事だと思うんですど